真の英雄を見つけたいこの世の掟を打ち破り人々を救う英雄千年以上続いた天人と鬼族の戦で果てしない苦しみが満ち溢れ無数の命が犠牲になった。 戦場で初めて会った兵士も戦に散り二度とその顔を見ることはない罪なき民も戦の巻き添えになり命を落とす弱き者が強き者の餌食になりその強き者もまたより強い者に踏み潰される きてなのだろうか真の英雄はいないのだろうか福平です大切さま早くお逃げください誰にも強くあまたの戦を制し永遠に続く平和をもたらしてくれる英雄はいないのだろうかあなた様さえ生きて 最後の願いには答えられなかった私は真の英雄になれない民が望む真の英雄は現れなかった所詮そのようなものはこの世に存在しないのだ 助かったぞ。間違いなくあの子だ。助かった。共存に現れた者達を守る刀人だ。強き黒い刀人が守ってくれる。何があった？ だったあれは雑人なんかじゃないあいつは敵に片を取ら攻撃してる大借天様早くお逃げください違う化け物ではないあの精神体は今まで見たことがないものだまさしく真の最強の天人だ しまいまいすよ大石殿様私は戦えない彼に近づけることができるばもしかしたらフンッいったい脳に響く皆の苦しみと悲鳴で頭が張り裂けそうだ <笑><笑>これがお前の力か暴走してた俺を沈めたのはお前だな大した奴だ間違ってあなたを死なせたらどうしよう 不安だったな俺に殺されたかもしれないんだぞお前変わってるな俺はアシュラだお前は大釈天だついに見つけた ずっと探していた奇跡それは彼アシュラだ彼なら天に一族を新しい未来へ導いてくれるとあの日確信した民兵の組織である翼の団の一員としてアシュラが加わった非力だった私たちが力を手に入れたのだ そして私はアシュラの右腕となって支えることになったアシュラの存在が皆を奮い立たせ翼の弾が積極的に戦場へ向かうようになったアシュラが殺戮に溺れ己を見失いそうな時どれだけ離れようと私は彼のそばに駆けつける。 果てしない苦しみからアシュラを光が当たる場所へ連れ戻す私の能力は戦闘に向かないが真の英雄を勝利へ導けるからこの命を捧げてもいいとそうそうあの日に私の存在にそして 己の力が誰のためにあるのかが分かった生まれ持つ精神体は無力で誰かの役に立つことがなかった人の心の声を聞き痛みを分かつそれが私の唯一の力だ貴族でなければ私はどこかで飢え死にしていただろうでも 裕福な暮らしを送っていても人の苦しみや助けを求める叫びが私に流れ込む私は彼らを救いたいでも運命は皮肉なものだ人の痛みを感知する力があるのに彼らを救う力はなかった翼の弾を立ち上げ最前線で戦う兵士に 羊末を運び負傷した兵士の手当てをする力の及ぶ限りの努力をしても罪なき命を救えなかっただがあの人が現れてから状況は少しずつ変わり始めたやめろお前の能力は癒すことじゃない。 奴らの痛みを自分の体に移すことだこのまま続けるとお前が倒れるぞ私はあなたと違う私にはこれしか脳がないのだ全ての天人があなたほど強ければ我々は鬼族に追い詰められることがないはずだ苦痛と紛争にまみれた湯にもならなかったかもしれない で戦えない私はせめて彼らの苦しみを背負っていきたいそれは違う力はただの武器だ人を助けることも殺すこともできる俺みたいな奴しかいなかったら誰が俺の暴走を止めてくれるお前がそばにいてくれたから俺は本当の意味で 前に進むことができたお前は強い心を持っているんだ羨ましく思う大弱点アシュラ私たちは運命の元で出会い共に戦うことになった戦場であなたの苦しみを分かち合うように もしあなたの心に欠けているところがあれば私は己の心で埋めるとしようもう大丈夫だ何でも一人で背負い込むなお前は救世主なんかじゃない人を救う責務もないんだそれに俺の中にある執念に勝てるのは。 俺自身だけだこの小娘だってそうだ子供は回復が早いあとは俺に任せておけなっお前はゆっくり休んでろ翼の段にはお前が必要だ人々を救い その痛みを背負っていきたいとお前は言っただがその痛みがお前の限界を超えた時どうするつもりだ貸借点あなたはどうだアシュラあなたのような強い選手はなぜ迷っているのだろうか 勝者たちの様子はしばらく安静にすれば回復すると思われますよかった回復したら西への追撃を始める鬼族の進軍路線からして大作戦様アシュラ様がまだお戻りになられていませんなんだと助けた子供が目を覚ますと鬼族にさらわれた母親を助けてほしいとアシュラ様にこうたのですそれでアシュラ様が さらわれたって、どこで深淵ですアシュラ挨拶者様ワ、ワシンワシン鬼よりもはるかに恐ろしい存在じゃないかアシュラ ってくれアシュラこのままではあなたの精神体が潰されて死んでしまうアシュラ落ち着くのだ意識を取り戻さなければあれには勝てない戻ってくれアシュラ じゃないわあの子たちはむしろあなたの強さがうらやましいだけ何があっても私はずっとあなたのそばにいるわだから泣かないでアシュラ。 どう。 死んじゃった俺に殺されたのか俺は俺はこんなに強くなったんだ母さん見たか母さん母さんそっか母さんも俺に殺されちゃったんだせっかく強くなれたのに。 母さんはもう帰ってこないアシも何にも何にも私は私は私は 私, のの 私, のの私ののは私は私は私は私は私は私は私は私は私は アシュラ己を否定しないで母親と二度と会えないのであれば私が代わりにあなたのそばにいる振り返ってくれれば私がずっとここで待っているアシュラ彼の靴は。 あ な, たの糧になるあなたの道をあなたの目あなたの盾に私がなってやるだから戻ってくれ柱 退で聞いているのか俺は眠ってる退職って 俺は確か魔人が殺しただがその後のことはアシュラは天人の刀人はここで死んだりしない退職でて一体どういうことだなんで黙ってるおい アシュラそういうことか俺を助けるべきじゃなかった大釈天私は天人の希望を救ったのだ後悔などしてないよ理由なんてないがこの男には人を救える力があると。 その目が語っているように思えたこの世を救う者が存在するのであれば俺はそいつを見つけたかもしれんアシュラ私の夢を知っているか天に一族がいた通り天のような戦のない世の中を作りたい これは叶わぬ夢だと思っていたがあなたという奇跡に出会ったのだあなたがそばにいてくれれば私は何でもできるような気がしたいやお前こそ俺の奇跡だお前に出会った時ずっと探してたものを見つけたような気がしただから退借点よ お前の夢を俺が叶えてやろうほら見てこの前鬼族の軍を返り討ちにした翼の団だよああそんなこと知ってるよ百戦百姓の翼の団と天人の黒い刀人。真ん中にいるのが大石天とアシュラだ 彼らが正規軍と手を組めば我々の故郷さを取り戻すのも時間の問題だろうな彼らこそが天人の英雄だそうよそうよ我々の英雄よえいな民兵どもめが世の英雄だと謳われるとはな。 民兵には民兵の使い道がある英雄になりたければそうさせておけ住む世界が違うものが同じ道を歩めるはずがなかろう楽しみだなこやつらが当人の真の姿を知った時の顔が出店衆のやつらが俺たちに会いたいだと 恥知らずな貴族だ俺たちを支配下に置きやつらの悪事に加担させる気だなジェいやアシュラいつまでたっても保守派の十天衆が一族の上に君臨する世を変えたいならまずは十天衆から改める必要がある殺戮だけでは全ては解決できない 利用できるものはすべて利用すべきだお前の考えすぎだ天人をあやめる鬼族と同族を犠牲にする十天衆を足手まとめにする進む道の先にいる敵を殺せばいいだけの話だアシュラは戦いに専念すればいい 他のことは私が引き受けよう鬼族との戦を解決するにはまず天人を団結させる必要があるそこで貴族ども平民に物資を分けろと要求する我々の権力を奪おうとする愚か者ども 貴様らに貴族の身分を与えようと言っているのだ最大の価値だと心得よ服従か死かそれ以外の選択肢はない 初からこういうつもりだったんだこれがお前らの言う対話か服従か死かか<笑>それはこっちのセリフだ大変です十天衆様前線の偵察部隊から情報が入りました鬼族が襲撃を仕掛け今城下まで迫ってきているそうです聞こえぬのか早く話せ お前の敵は我々ではなく攻めてきた鬼族どもだこんな時に民を差し置いて内輪もめするなど英雄と謳われるものの行いなのか鬼族はこの俺が必ず滅ぼしているだがその前にお前らを殺す手を放すのだアシラ シャクタ手を離せと言っている<笑><笑><笑><笑>召喚が留守して防衛が弱体化した今を狙い鬼族が途上まで攻め入ったのです。 我々の存亡をかけた戦いになるでしょうどうか武器を下ろし我々と手を携えて敵に立ち向かっていただきたい大借点なぜこいつらと手を組んだこの<笑>無茶貴族どものせいで一族が鬼の領域に落ちたんだぞ を し, しなければ鬼族を滅ぼしてもまた他の種族が攻めてくるだけだ状況を見ろアジア今十天使を決さればこの地は混乱の一途にたどるのみだそのせいで途上が陥落して一族の滅亡を招いてしまったら私たちは天人の罪人になってしまう 天人の罪人は古来より存在に振る舞う貴族どもだ大釈天お前も貴族だお前には分からないだろう謀反のことは水に流すとしないそな た, たちが我らに基準して鬼族から途上を守ることができれば そうして欲しいなら俺の条件を飲め物資を民に分け兵権をよこすことだ天人の統治者は我々だ翼の段が我々に降伏し命令に従うべきなのだ<笑>我ら十天衆は大借天を連合軍の最高指揮官に命じる お前らのような恥知らずに翼の弾が従うわけがないこの大釈天謹んで拝命いたします軍を率いて鬼族を迎え撃ってまいります大釈天やつらに騙されるな俺たちを仲たがいさせようとしてるんだぞ 自分の意思で決めたこと私は正しいと思う道を選んだだけそれが本心ならお前は俺が知っている大策点じゃないこれが私の本心 こなったぞ退職天 機軍の支援がなければ傷者がまともな治療を受けられないそれにアシュラ様が暴走したら止められる人は一人もいないんだなあ俺たちは一体何のために反抗しているんだ基準した方が 正規軍並みの支援と物資が欲しいのだろう<笑><笑>ならば大借点のように我々に基準するがよい だついでに真実を伝えるためにな天人の民が魔に操られることを情け深い十天守は見ぬふりなどできまい10秒やここから出ていけアシュラ お前が基準を拒んだ理由はシリシオクのためか俺とも皆のためかここで白状する勇気があるのかあれ狂る鬼毒の血が流れているお前は鬼どもが使わした患者で天界の裏切り者 だ, いいり者だに何が当人だ<笑> 個人なんかじゃないただの裏切り者だあいつらの言う通りかもしれん生まれた時から俺は闇の申し訳。 この世で暴虐の限りを尽くしすべてを焼き払う豪華になるべきだだったら俺は傲慢な貴族どもを皆殺しにして不公平なこの世を焼き尽くしてやる<笑>狂った奴め孔明天を殺めたとは 奴はすぐ神殿までたどり着くのだろう。今逃げないと間に合わんぞ。全法天様、我々の存亡がかかっております。早くご決断を。今は一旦ここから離れ、改めて対策を講じるとしよう。<笑>アシュラなど恐れるに足りません。 私にお任せください必ずお望みの通りに解決いたします俺の過去を見たのはお前だけだなぜあいつらに教えた あなたに会いたがっている人がいる。 そして人と違い私たち天人は精神体を持つがゆえにこの世で最も強い存在だ肉親が朽ちようと心玉さえ残っていれば私たちは何度でもよみがえることができるまさしく己の魂のために戦う唯一の種族だ いずれまた会おうはしゅ陛下ある人を裏切りました私のとても大切な人友果いいえそれ以上にあの人は 私の英雄です天人と鬼族の戦は千年以上続いていた無数の命が奪われ命の尊さは忘れられていた精神体が弱く戦闘には向かない私は彼らの最後の願い応えることはできなかった 私は真の英雄にはなれない民は望む真の英雄は現れなかっただがその時彼は現れた彼こそがこの世の全ての争いに終止符を打つ真の英雄だそのような英雄などいるはずあるまい いいえ、ね、います、陛下。その名は。アシュラです。暴走してた俺を沈めたのは、お前か。大したやつだ。俺はアシュラだ。お前は。大しただ。あの日、私の存在に。そして。 己の力が誰のためにあるのかが分かった私たち二人は肩を並べて戦うことになったアシュラに勝てる敵は一人もいなかった敵を切り倒すことができなくても真の英雄の流でとなって彼を勝利に導けるのだこの命を捧げてもいいいいや大職だ。 俺みたたいいななしかいなかった誰が俺の暴走を止めてくれるお前がそばにいてくれたから俺は本当の意味で前に進むことができたんだそう私がいる限にアシュラは天に最強の刀人だ少子アシュラが天人の英雄だとでも申すのか おみ族との間に生まれた下等な死逆な化け物にすぎないあれは天人の罪人だ違います陛下むしろその逆ですあしラはとても誠実なものですあの時私は見ました 彼の心に刻まれた癒えることのない傷を泣かないでアシラこの女を連れてけささよなら私、アシュラ 過去の苦痛はあなたの糧になるたとえ母親と二度と会えなくても私はここであなたを待っている。 俺を助けるべきではなかった。私は天人の希望を救ったのだ。後悔など。してないよ。<笑>なるほどうぞ。五秒にいったのだ。他に選択肢がなかったからです。状況を見ろ、アジア。今準天使を消しされば、この地は。 ポイントをたどるに違いないなそのせいで古城が陥落して一族の滅亡を招いてしまった私たちは天人の罪人になってしまう 軍<笑>を率いて鬼族を迎え撃ってます。 私は決断した彼は違う道を進むこといいえそなたが正しく彼はこの十天衆に反旗を翻すよう品衆を尊厳し戦を起こして世に苦難をもたらした裏切り者はアシュラの方だそなたの理想と 我々天人を裏切った。 今週の長として迎え新たな王となると宣言する今日より天界に新たな法制すなわち従前合同を施行する貴族であれ平民であれ執事ではなくその精神体の優劣で価値が再評価される強き者は生き残った 果たすべき弱き者は粛清され<音楽> 我, 々は我々を引きずり下ろし、先民に権力を渡すかこの下劣者を、恥を知れ、貴様のような自転者に従うものか アシラの仲間だいやそれ以上に卑劣だ奴は己の目的のために仲間を犠牲にした貴様はシュラを捨て駒にしたんだ、うん、ああああ ペンギンの英雄アシュラを落とし彼を謀反の道に追い込み神に蔑げまれたまま命を絶たせた違う嘘を言うなそれは貴様だ貴様が犯した罪だババス 背負うとしよすべての争いが消え去り苦しみがなくなる日が来たら私を許してくれるだろう。 を目指す果てしない闇ここは天界の底にある深淵という牢目光も生死もない場所だ その精神体がまた元に戻ったぞなんという力だあれがへったヤはそこから出られないよな怖いなら引っ込んだろ<笑>あいつ寝てんのか 起きても俺たちは相手にはしねえかつての刀人がこのざまだ呆れたぜ<笑>鬼族から天人を救った英雄だというのに悪鬼と魔人が救う魔靴に蹴り落とさ<笑>れた荒れがったところで結局俺らと同じ羽目になったんだそもそもこいつは刀人でも何でも利用されただけだ<笑> 大借天にな大借天にとってこいつはただの踏み台だおお起きた逃げろ<笑>おいおいお前だ<笑>そうお前 が封じられたてめえは何もできねえよそこから出られる天神など一人もいねえんだよほうこの鎖は俺を封印するためにあるものだと思ってるのか逆だ俺からお前たちみたいな虫けらを守っているんだ ほ, ほざけいくらてめえでもここから離れられるわけがねえ 俺たちと同じただの囚人のてめえがなお前でちょうど100人目だはっ<笑>この程度の代償を払ってやるよてめえまさか<笑> 聞いてるがてめえも変わらないじゃねえかここどこだと思ってんだ魔人アッキー罪人が救う深淵だぞてめえはもう天人の刀人なんかじゃねえ君を破るか、精神体を失っちまったんだこの深淵にもてめえの居場所がなくなったんだぞ 自由のために力を捨てちまったてめえは力だけでなく自由まで失ったんだてめえよ 愛や憎しみそして人とのつながりを大切にして普通に生きたかったどうやらそれはただの鷹望みだったようだならば魔王になってこのアシラが極体の魔人を切り倒し力を取り戻すそして再び天に返り咲き 人々を虐たげたお前を膝の突かせてやる。よく見ておけ大釈天。燃え盛る深淵の炎で偽りの天国を塵も残さずに焼き尽くしてくれる従前合同。大釈天によって施行され。精神体の優劣で天然の価値が決められる制度と 列島の悪意が押された天人は深淵の牢獄に落とされるだが深淵の霊力が強力であるため落とされた罪人は死ぬことも可能ずとも食いしたうげく醜悪な魔人になり得アシュラ様 私を殺してくださいあいつのために尽くした翼の弾も列島だとみなされここに落とされたのか望むなら俺が構えてやろうフハ<笑> お前は弱い存在全てを深淵に落とし平和という言葉で地獄を包み隠してこの深淵で生まれた力お前がどう立ち向かうのか楽しみだ。 助けられなかった心玉が欠けた精神体は元に戻ることができない俺は天人の身を取り戻せず化け物として生きるしかないということだアシュアアシュアアシュアシュあなたあなたあな た, あなた 何の茶碗だ違うあなたは一体何者だアシュラは天人の当人であり一族を救ったエイだでもあなたはな同族の命をかのんじて殺戮に溺れた己の手で救った一族に見放された挙句心を通わせていた友人にも。 裏切られた天人でも鬼でもなく精神体が不完全なまま深淵でさまよい続けているそのようなあなたは一体何だ ケラども頭を当てろうお前らの敵は俺じゃないこの上にいる奴らだかつてお前らは背中を預ける仲間それなに弱さでここに閉じ込められてどちらかが滅びるまで殺し続けた。 十天宗打倒に兵を挙げたこのアシュラが大借天の討伐を約束するこの周辺で果てるまで共食いを続けたければそれでいいただ俺についてくる奴ツはその身を任せろそして俺の名を叫べ共に天界に戻り真の旧敵を殺し尽くそう 魔王をュラーー人々が恐れ暴虐を尽くす罪人そうなっても構わない俺は世の不公平を燃やし尽くしてやれ。 师父 鏡を見ろ大釈天お前はすでに己が最も堅固していた暴君に変わったこれが俺の答えだ穂村俺はこうなるべきだ生まれた時から俺は闇の申し子だこの世に焼き尽くされてない闇がある限り俺の炎は燃え続けるだろう で俺をて焼き尽くすままは止まらない<音>《やがて人々は魔人に会 闇や偽善を恐れなくなる深淵の顔俺の名前は人々の心に刻まれる足た足シ大作戦今度はお前の罪を償わせてやる へて展開は大きく変わったどうせに勝利点を迎えるといないあなたは変わりなかったまたこの神殿に戻ってサポートが行われる無意味なことだ大釈天お前は偽りの繁栄をもたらしただけだ夏が天堂 私たちが実現させたいのはアのューは守こにの死をしなくても戦のない平和な日常をお手に入れらい。戦いは終わってないこの偽りの平和の裏にはお前が気づいた地獄があるこの世の殺戮や戦を終焉の牢獄に閉じ込めただけだではどうすればよかったんだアシュは あなた一人で全ての敵を倒せるというのかいやい敵は誰なのかすら分かっていない分かってないのは俺なんだして私は君の物命を支配できると思っているのか思い上がるな目先のいくつしか見えない話あなたの違い私は全ての敵 日よりも価値がないという。 せられたな。 I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the h o s p i t 貫かれた瞬間母さんはどんな気持ちで俺に手を差し伸べ抱きしめようとしたのかその答えを知ることはできないお前なら知っているのかもしれないが。 お前は俺にとっての奇跡だお前に出会った時ずっと探し続けたものをやっと見つけられたような気がしたあなたこそ真の奇跡だあなたは天人の希望だと信じていたともいえるアシュ 自分は強靭な体を持っていま私には強い心が入っています誰私いつかどこにか私に入った振り返らながら 天魔を討ち取り千年以上続いた戦は魔王の敗北によって幕を下ろした魔王は光の届かない深淵に封印された闇を支配する王としてそこに君臨し続けた魔人は王の名を称えたしかし魔王はずっと深淵から 展開を見据えていた彼は光に満ちたその場所へと戻るつもりなのかもしれない魔人に目指す先を聞かれるたび、魔王はこのように答える「俺の心を埋めてくれるあの人のそば